はい、今、えー、ロバールの CLX の50と64の乗り比べをしてきました、まあ、前回の、えー、CLX50 とカンパニョーロの、えー、WTO45 の、えー、比較の時の逆向きのコースを走ってきたんですけども、まあ、下りあって、えー、平坦あって上りあってで、まあ、結構風横風向かい風がある中での、えー、走行でしたどうですかね第一印象 それぞれぞいや両方ともものすごく濃いだら推進力があるのは、えー、やっぱりロバールってすごいなって改めて CX てすごいなって改めて思いましたで今回風がやっぱりすごい強かったん で, で風を味方につけるのもある意味横風とかでちょっと敵になるのもそういった意味で個性が強かったら6 4かなっていうふうにすごい思って。うんうん、で 6-4 はやっぱり追いか、まあ 真正面からでも結構僕はそれでも推進力をキープしてくれるなっていうふうに思いましたし、まあ、追い風が味方になるのはね、両方一緒ですけど、うん、ただ下り坂とかでも64の方が速かったような気がしますね、うん。なんか僕も下りは確実に64の方がスピード出てるなっていうかもうメーター見て明らかにスピード出てるなっていうのは思った、うんねうん、下りはもう全然違うね。ね平坦もやっぱりなんかす 64のが進む楽うです、ねなんうん、50のようが濃いでないと進まない感はちょっとあるなっていう、はいはいはい、まあ登りはね、まあ、どっちも登りやすかったような感じはするけどやっぱりまあ50の方が軽い感じはちょっとしたけどね、うん、やっぱり僕らが今日登ったところって多分あっても7とか6ぐらいの傾斜六、うん、度ぐらいの傾斜だと思うんで、うん、パー6パーね。 6パーぐらいですかど、うん、と 6% パーがだいぶ違うもんね。<笑>ドドとパパーーは違う、ね、<笑>ですねパーのここなの で, なんでもっと 10% パー超えたら多分違うかもしれないですね、うん。結構その下りからの上りみたいな感じもあったからなんか勢いで行っちゃうとこもあったもんねそうすると64の方がちょっと有利かもしれないっていうのは多少あるよね。ですよね。 逆に64の方はやっぱり横風とかっていうのはやっぱり振られたねすげえ振られたよねあの今日あのさっき言ってましたけど、うん、7メートルあるって言ってたよ、ねうん、風があ風速 ね, 風 速, ね風速7メートル、ね、なので相当、で僕らが橋で 横になのもう本当に浜名湖からの風を思いっきり受けてるところなんてあれ10超えてると思うんですけど、うん、ものすごいやっぱり64が乗ってる時はもうああ降っ取られるなっていうのはありましたね、うん。俺普段ずっとまあ64乗ってるけどこんなに振られるのは久しぶりだなっていうぐらいに風強かったもんね。 全然横風も平均になってたんだけどもそれでも今日の横風はすごかったね、えー、何回か横に振られておおっていう感じになったん で, 節外れ感じです、うん、50円はそこは全然なかったね全然、うん、やっぱり横風の影響は6円は出るね、うんうん、でも早い平坦ではやっぱ早い感じはする、うん、いやでもね50もは、うん、めっちゃ早いっ早て い, い, いうかどっちも早いんだけどどっちが楽かっていうと6円の方が平坦は楽な感じがするよね、うん やっぱり CLX っていう同じブランドで捨てるだけあってあのものすごい乗りやすいしものすごいあの自分の力を本当に、えー、まあスピードとかパワーに変えてくれるので も, ものすごい、うん、いいものだなというのは、うん、そもそも感じますよね。 なんか他のホイールはまあ、確かに乗って違いはあるけどすげえ速いなって思うのはロバールのまあ、6 4とか50が圧倒的にそう思えるよ ね, ねな体感できるよね<笑>なんか他のホイールはいいなっていうのはわかるけど速いなっていうのがね、うん、なんかねロバールがそれがすごい顕著にわかる感じ体感できる感じはするよねあの平均スピードが違うもんね明らかに平均で超えるなかな か,、うん、なかなかね一瞬速く走るのはいいけど、うん、平均で いいっってううのがやっぱ違うよ、ね、まあ50はまあ今 バ, バランスっていうかオールラウンド的に見たら多分あのリムブレーキホイールでは多分最強かなっては個人的には思ってるんでまあトータルで見たらまあ50だよねただ平坦とまあ勢いのある上り下りから勢いにつけて上れる上りぐらいあとはまあ下りだよねその辺は64の方が楽に速く走れるなっていうのは。 あの空力がやっぱり60のものがいいっていうのはそこら辺は体感できるよね、うん、ただ重さがちょっとあるんでやっぱり上りでは50の方がいいね、うん、まあトータルで言うと50まあ迷うとこだよね。うん まあ、の使うシーンとかにね、うん、本当に2本持ってそれは使い分け る, から分けるこれはもう最高の極、う、み、ん、でしょ、ね、<笑>まあ本当は CLX32 ってのがあるから本当の上りは32のが軽いあれもすげえいい、ね、軽くてめっちゃ登るし、ね、下りも結構いいよねそれからもしそのもしっていうか最近の出てる、えー、なんだっけラピーデとかアルピニストとか、うんね、あの辺はまあ 興味あるよねただディスクでしかないっていうのがまあ今の現状の俺らの自転車だと試すこともできないっていう、ね、<笑>そこが何だろうなそのスペシャルのもうデ、えー、ムブレーキではもうねあのいいホイールっていうか高級ホイール高性能ホイールはもう出さないっていうふうに言っちゃってるからもうそういう意味では CLX50 がもう最高峰でこれ以上のものはないっていう意味ではまあもうこれ乗り続けるか。 ディスクに乗り換えるから<笑>どっちかしかないもんねもう。ねうん、まあ、まあ、貴重なホイールだよね。貴重そういう意味では本当に今 の, のこれが、ね、貴重だよね、うん。今回はロバールの CLX50 と64の、えー、走行比較をしてみました。えー、またなんか、えー、なんか比較対決みたいのができたらいいなと思ってます。それではまた。